前回、チャールズとの、ルート全部終わったんで、今回は、なんでしょうかね。やっていきましょう。今回からのルートはね、あの、ルビー盗んだルートですね。ルビー盗んだルート。あ、でも少ないや。すぐ終わっちゃうんじゃないね。じゃあ、ルビー盗むルートの最初はね、まあこれってことで。じゃ、やっていきましょう。ブリブリ。 ブブリブリ排泄ああーもうこれ打ち上げた後か。ああ。地上から見えるんだね。 <笑>日常生活送ってるなー。おお、あれやん。あの俺あの俺らを 盗, 盗んだあれやんダイヤモンドとルビーやん。エメラルドワンド。何、三大宝石全部手に入れようとしてんのえ、嘘、ちょっと待って。 うそだろヘンリーくん<笑>おいちえちょっと待ってまさかのスクーター宇宙バージョンに改造しといたんあうんとこれやおおこれあれじゃないあのー、これスターフォックスじゃなかったっけあえー、っとねこれやおおすげえ おぉ、えんおお。はい。<笑>先端から出たな。<笑>金かかんの修<笑>理代いくやらなんやろうな。おぉ、え今回結構選択肢多いな。じゃあ全部一つずつやっていくか、左から。最初はジャンプや。 いや、ま、高飛び棒でしょ。あ、これやろ。車はいける気がするぜ。ほら。あ、ロケットやろ。おお。あれあ、足つなぐ、つなげるやろ。あ。やっぱ大砲かな全部選択しないけど。 おが正解な。えちょっと待って。今までの欧米挽回で行くちょっとね、テレポーターほんまに信用できんからって。まさかこいつが正解とはな。初めてじゃないおいおおー、なになになにおーやばいやばい。壊したから。バグってる。おーおー。おー、ちょっと待って。なんか今。 うわ、すんげえパロディー名だな、今。ああ、いけた、うん、えぇ、ー、嘘そんなことありますでスマッシュこれいっちゃうおおー。お, お覚確定ヘンリー君覚醒、確定ああか無難にオープンああ、やっぱり。<笑> 絶対重 い, だろいやろああ、やばい、見つかったじゃあ、何で、何で通話しながっ た, かったやばいよえーと、ちょ待て。もう、なんか、エアシップの時ね、あの、マザー形式で戦ったからな。りでやろう今度は。 エメラルドエメラルドでどう戦いっていうのあ。これなんやマリオっぽいけど。あ、マリオパーティーか<笑>あ、ダメじゃん。これなんやおお、いああ。あ、あいつ死んだ。 オレンジ死んだぞ。やばいよ、やばいよ。おう、嘘。あ、やばいよ。やばくないこの状況。やばいよ。ん絶対これしかねえやん。絶対これやろ。あ。これあれやん。あのー、エアシップの時にやったやつだね。おおやばいやばいやばい。 ちょっと待って。ルービーってそんな、あの、あれあの、反射できるもんなおぉ。<笑>なんか小学生のいいな、小学、え小学生の言いそうな、あの、暴言言ってから吐き終わって死んでったね。 絶対知らんくていいだろ。いや、たぶんあいつは生きてない。お前マジかよ。じゃあね、まあ、せっかくなんで、もう一個やります。ということで、まあ、次はね、あのエディちゃんルートで行きましょう。 いやー、エリンちゃんとのルートどんなんだろうね。行こう。んこれバイクに逃げ切るやつじゃないお、えあ、逃げてる最中か。トボット一族 え、関わんの？おうん。あ, あ、え、俺あれじゃね。ウォールのあいつじゃね？あれ？ウォールの所長じゃない？これ？あー！ あ, あやばいよ。やばい敵に見つかった。 やばいよやばいようわこんな状況でなんのえっ、ー、ああこれしかないねこれ一択やろ絶対いけるああーそっちにつけちゃあかんよなんかこれっぽいなおやっぱり絶対これやろこれやっぱりなあやばいよ あかんよ。あ、エイちゃんやばくないあ、やばい、入ってきた。おお、やばい。Now, やいもう、やばい、やばい、やばい、やばい。助けないと。ん虫絶対これやん。いけ、点灯虫。点灯虫かわからんけど。あ、やばいよ。あ、あ、あ、あ、あ。あ、あっバグった<笑>。あれタイトル戻ったんだけど。あれ<笑> ああ<笑>あああ あ, あ, あバグってるバグってる。ああ。<笑>うんげえな、めっちゃ凝ってんな。タイムマシーンドラえもんですかおお え, ああえ おうあおうお、ええ、まさかえ、ちょっと待っておうええ、マジでおうおう <笑>なるほどね。過去に戻って、あいつらをここにこ、あの、来させなくすんだ。いやー、ヘンリー君、タイマシーン手に入れたら世界変えられるな。あ、やばいよ。やばいやばい。これや。グラップルだろ。あ。<笑>手に刺してどうすんねん。あー、音符ブロックやろ。あ、いけんだ。<笑>だいぶふざけてやがる。お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 あ、やばい。え、嘘ええー、ちょっと待って。究極の4択来たぞ。絶対こいつはないと思うんだよな。ま、あ相手行ってみるか。相手ウォール行ってみよう。多分無理だと思うんだよな。あ<音>あ。あ <笑><笑>じゃあいやねえ。チャールズルート行くか。絶対チャールズがいいわ。Right, え、嘘。おお、えおお、えおお、え、生きるもんなんだ。ええー。<笑> yeah. マジか。 おいやりますねー。おーおー。まあ、前は見逃してくれたけどな。ーーああ、やっぱりなんか全掛け。おお。おお。 ハッピーエンドじゃん。じゃあね、トパッと行ってみるか。トパッと行こうぜ。やっぱトパッといいよね。まあ犯罪者は犯罪者らしく。まあ泥棒グループにつけますよ。おおあ、えやばいよ。やばいよ。あのジジイ From me. My is Now I will ruin you. あやばいよ。あい。あ い, <笑>あいつしんが<笑>おお。あ生きてるんだよかったよおおおっけーおおおおお。おおおおおお ああ。ああ。これよ、これ。このルート最高だわ。